皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオが、計算と情報学、進化型計算について学ぶ授業です。今回は、えっと、第2部、遺伝的アオグリスムについてを説明します。では、行きましょう。前のビデオでは、あの、まあ、 バイオインスパイアだケースさんに話していて、そしてなんかその自然からのアイディアを使って工学システムを、えー、と作ることについて話しました。でも、自然のアイディアってどこから来るんですかね。あのまあ、このイメージがあのそのアメリカのスミッションニューミュージアムのなんかその海の中の生き物、見てる通りに本当に色々なります。 考えられない動物がですね、なんかその木がたくさんのカニとか、あとこれがなんかクリスマスライトみたい な, なんか動物で、で、まあまあ、あと黒いところに惹かれるクラゲンとかですね、あとなんかそういうふっと腕の形がなんか変わってるエビとか、ま あ, あの自然がなんか探せば探すほど本当に人間が思いつかわないの動物がたくさんあります。 それはどこから来るんですかね。まあ、あの<咳>、自然のアイディアが、えー、っと、まあ、前のビデオで、えー、っと自然のアイディアを使うって、使うシステムを紹介しましたんですけど、自然のアイディアを真似するだけじゃなくて、自然のように複雑で頑強なシステムを作りたいですね。つまり、えー、っと、自然のアイディア、 自然の、なんか、あの、アイディアの生み出す方法までを、なんか、あやりたい。ですね。で、そもそも、自然はどうやってそういうふうな変な動物を作るのか。ですね。それは、あの、進化です。ですので、えっ、ー、と、進化を考えると、進化計算の、あと、アイディアを紹介したいと思います。 では、まず、あの、進化について、あの、簡単に説明しましょう。ですね。進化論の復習です。進化論が、っと、3点で、えっと、説明します。最初は、えっと、自然な選択です。自然な選択は、なんか、進化のキーアイディアなんですけど、環境に適応できる生き物、つまり、環境にふさわしい生き物が、もっと長く生きたり、もっと子供を産んだりします。 そうすると、あの、環境がその生き物の数が増えます。すね、逆に、えっ、ー、と、環境に適応できない、なんか、環境に、えっと、ちゃんと生き残れない生物が、どんどん数が減っていて、いなくなります。ですね。この2つのアイディアを考えると、<笑>あの、環境に、なんか、ふさわしい動物はどんどん増えてきて、環境に、えっ、ー、と、まあ、 生きで生きできない。あと、動物が減っていく。それは、あの、自然な選択です。まあ、例が、この例がありますね。その、イギリスの蝶ですね。イギリスでは、なんかその、白い蝶と、あのー、黒い蝶があって、で、昔はね、木が、木、木の実が黄色で、あの、木の、木の実の、えっと、木、えっと、木の実の、<笑>木の実が黄色い、あえっと、白い、 だと、なんかその白い蝶があとまあ隠すことができて、鳥から逃げ、隠すことができましたですね。なんかあの、白いの方が増えてきた増え、増えたんですね。白いの方が多かったです。だけど、と産業革命の後に、どんどん、あとまあ、空気が汚れていて、木の実も黒くなっていたんですね。そうすると、なんかその黒い蝶が隠し場所が えっと、見つけました。ですね。黒いが隠しやすくなると、どんどん黒い蝶の数が増えていきました。まあ、これはなんかその、自然な選択の例となります。じゃあ次は、えっと、2点、突然変異と3点の遺伝子です。まあ、前は、えっと、白い蝶と黒い蝶って話したんですが、なんで蝶が白いか、なんで蝶が黒いか。 ですね、なんで動物が変わっていくんですかです、ね、それは、えっと、突然変異。その動物 の, あの特性が変更することは突然変異と呼ばれます。例えばなんかバラ赤バラの中であの一つのバラがなんかちょっと黄色くなっていたです、ね。人間の目は少しあの色が変わったとか。ですね、<笑>その突然変異が、えっと、生物が新しい特性を得られる。 ただし、えーと突然、突然変異、必ずいい特性が生み出すことではなく、まあ、たまにいい特性が生み出して、よく多くの場合はなんかその良くない特性が出てきま す, です、ね。もしなんかその突然変異で生き物があの環境にあとまあ適応度、まあもっと、もっともっとふさわしくなった時だと、まあ、その突然変異を予備され、数が増えていきます。 逆に、なんかその突然変異で、あの、生き物に障害を与えるときだと、なんかその生き物の数が、えっと、減っていきます。ですね。まあ、これは突然変異の話です。でも、なんかなんで子供が親に特性を持っていくんですね。なんか突然変異が起こって、その突然変異で数が増やしても、なんかなんで親、えっと、子供が親の突然変異を持っていくんですかそれはなんか遺伝子ですね。あの 生物の特性 の, 特性のデータを保存するのは遺伝子と言えま す, す、ね。突然変異が遺伝子の変化になります。または、んかその優勢でい、ね、動物が、突然変異が良かった動物が、あ, の あ, あとはなんかその遺伝子の交差により特性の情報も交換できる。ですね。まあ、その1、2、3をまとめると、遺伝子で 生物の特性を保管して、で、環境にとメリットのがある特性が選択されます。ですね。新しいと特性が終わるために遺伝子を突然変異する。まあ、この123を使う と, と、プログラムを作ることが、と作りたいですね。この123を持つプログラムを作りましょう。その進化論を用いたコンピュータープログラムが、 遺伝的アルゴリスムと呼ばれます。ですね。遺伝的アルゴリスムとは、進化の仕組みを使って、あの、汎用的な問題を解決するためのコンピュータープログラムです。その遺伝的なアルゴリスムの動き方を説明するために、あの、まあ、この簡単な問題を考えましょう。ですね。どの問題かというと、まあ、ある廊下を明るくしたい。例えば、なんかその廊下には自動的に電球を、あの、 消したりとかつけたりするあのプログラムをなんかその自動システムを作りたいですね。で、その自動システムがその電気をつけたりとか消したりすることがあります。ですが、あの、ある程度節電したいですね。あの、廊下を明るくしたいんですけど、無駄に電気をつけたくない。そのために、えっと、ついてる電球を減らしたいですね。ということは、あの、このシステムの目的が廊下をすべて明るくして、なんかその、 ついてる電気を減らしながら、と廊下を全てを明るくしたい。ですね。ここが、まあ、あとあったりですね。なんかこの、この、この例出すと、あの、外側の電気をついて、中側の電気を消すと、廊下を全て明るくしました。逆に、下、この下の方が、ついたり消したり、ついたり消したりすると、なんか、ここがダブル被って、ここは明るくしてない。で、ここもなんかダメな例ですね。あの、 左側だけの電気をついてます。その他は決して廊下を明るくしてないです、ね。これを自動的に計算するプログラムを作りたい。ですね。では、えー、と遺伝的アゴリスムが、えー、と3つの部分に分けてます。その最初が遺伝子の高度化です。あの遺伝的アゴリスムで問題の解決案を遺伝子にします。 遺伝子とは、えっと、遺伝的アゴリスムのデータとなります。ですね。あの、回答案を表す遺伝子の形式は、コード化と呼ばれます。つまり、えっと、老化の問題のコード化を考えてみましょう。まず、あの、電球のついてるついてない状態を保存したい。それは、えっと、0、1にしましょう。あの、ついてる電球が1、ついてない電球が0にする。 で、次に、あとその廊下のすべての電球が0か1の配列、つまり日進配列として表します。日進配列がプログラムで作りやすくなりますので、まあこういうことを使います。で、こうすると、まあ例えばこの廊下の状態がこの日進配列で表します。ここはついたり、 消したり消したり、ついたりついたりついたり、消したり消したり消したり、ついたりするんですね。そうすると、1 0 0 1 1 1 0 0ロ1で、この一番下は、ついてる、消してる、消してる、ついてる、消してる、消してるついてる、消してる、消してるついてる。で、それは日進配列にすると、1001001001。ま、このデータを、あの、このデータをうまく計算して、 この問題を解決を見つかるプログラムを作りたい。ですね。じゃあ、遺伝的なオゴリスムのその2。えっと、適応度関数。遺伝子、まあ、その回答案ですよね。遺伝子を選択するため、その遺伝子が、を評価することが必要ですね。なんか、この案がいいかどうか、この 回, 回答案がいいかどうか、この回答案がいいかどうかを評価したい。これは、あの、環境にふさわしいと同じ考え方となります。 プログラムで遺伝子を変化する部分は適応度関数と呼ばれます。適応度関例えばこの問題の適応度関数の例。明るくしたいですよね。ですので明るい場 所, 場所の数を足します。でも節電したいですね。そ, そのためについた電球の数を引くです、ねこの関数。この関数でか、えっと、値が高い遺伝子を選択されます。まあ、例えばこの上の数だと 明るいところが1、2、3、4、5、6、7、8、9ですね。で、これは9が明るいところです。で、ついてる電気が1、2、3、4, 4、あ、5ですね。5つの電気がついてます。だから、プラス9、マイナス5がプラス4です。で、ここで見ると、明るいところが1、2、3、4、5、6、 で, す、ね、でついてる電気が3つだからこの適応度関数の値はプラス6マイナス3が、えっと、3ですねでこの最後が、えっと、明るいところが全てですね12345678910でついてる電気が4つ1234だから適応度が10マイナス4がプラス6そうするとなんかその適応度の値が高い遺伝子が、えっとまあ、選択されます 遺伝的なオグリスムの三つ目の部分が突然変異です。交差と突然変異を使って、えっと、親遺伝子から次世代の遺伝子を作成します。例えば、えっと、今のコード化の日清配列を考えると、交差は親遺伝子の一部を他の遺伝子に入れ替える。ですね。こんな感じです。これは親遺伝子で、で、交差すると、この黄色い遺伝子の中から 緑の部分を入れ替えるこれはなんかその実際の遺伝子の考え方です交差して部分を返す変えるあとは突然変異遺伝子の1桁だけを0から1または1から0に変える例えばここの交差した後に突然変異モテーションですよね1か所だけ1桁だけを変更しますではえっと123 の部分を合わせると、遺伝子を、遺伝的アオゴリスムを作ります。遺伝的なアオゴリスムの主な部分が、えっ、ー、と、解のコード化、遺伝子ですね。解の評価をあ、評価する関数、適応度関数。ちなみに、まあ、あの、遺伝的アオゴリスムを見たことがある人が、選択がないかって聞いてるかもしれないけど、まあ、今回の説明が、選択は、えっ、ー、と、まあ、評価関数の中で、えっ、ー、と、畳み込んでます。ですね。まあ、その、 入れ込みます。で、3つ目の部分が、えっ、ー、と、解を作成する。つまり、交差と突然変異。ですね。で、この3つの部分を利用して、プログラムの流れはこんな感じです。まず、えっ、ー、と、解をランダムに、えっ、ー、と、複数を作成して、初期手段を作ります。初期手段はランダムに、えっ、ー、と、作ります。で、えっ、ー、と、2、ステップ2ですね。適応度関数を使って、 階の手段を評価します。でステップ3評価が低い階の手段を手段から削除します。でステップ4削除した分を作りま す, です、ね。残った回から突然変異とコースを作って新しい回を作りますで。ステップ5が2に戻る。234、234、234を繰り返しながら集団 の, の適応度どんどん上がっていて 解がどんどんあのその問題を解決する解に近づいていきますちょっと例をあの他の例を見せましょうこれが、うん、失礼しました ではあの、このビデオで、車の進化を、えっ、ー、と、遺伝的アクリスムで車の形の進化が見えます。ですね。今見てると、あと複数の、まあ、車をシミュレートしてて、で、えっ、ー、と、まあ、あの、できるだけ遠く走れる車が選択します。ですね。 あの遺伝子で車の形ですね、体の形とあの車輪の大きさが決めます。で、最初はなんか、あのまあ、車輪がどんどん大きくなっていて、あのまあ、その、山を越える車が進化しています。で、その後は、あのまあ、ここ、この右下の方が一番適応度が高いものが見ていて、 で、上が見てるとおりに、なんか複数、なんか集団のそれぞれの形を見るんですね。<笑>突然変異であの体、体がどんどん小さくなっていて、で、前と後ろ の, あの車輪が離れていくことができます。で、見てるとおりに、なんかいくつかの突然変異で、なんか集団で複数の形を見ることができます。ですね。 であの、どんどんあの体が細くなっていて、これはちょっと面白い。体が細くてあの、車が控えても、なんか、走ることが続くことができます。ですね。だから見 て, 見てる通りと思うんですが、なんか、中車を中返りしても、まだ続くことができます。で、なんか体が、えっと、長くなると、 真中で、えー、と捕まえることがあるので、見てるとおりになんか真ん中で、えー、と車輪が出てくるの突然品も出てきました。で、あと、この最後の最後の上りを超える。あ、これ、なんかこのピンクの面白いですね。なんか真ん中の車輪でこの凸凹を超えることができました。で、あと少しでなんかあ、この少しで進化をする。あ これは最後の、あの<咳> こ, この遺伝的アオグリスムを解説しましょう。あ、これです。はい。えっ、ー、と、まあ、ちょ、この遺伝的アオグリスムで、あと車の進化の解説しましょう。この場合、遺伝子が、えっと、時数の配列ですね。で、その次数の配列で車の体を、えっと、表現をします。 で、この配列が LI と AI が、あの、この体の半径、いくつか半径があって、で、それぞれの半径の長さと角度が LI と AI。LI が長さで AI が角度です。LI が短いと、これみたいになんかちょっと体が小さくなって、LI が大きいだと、これみたいになんかちょっと長くなります。で、えっと、角度が短い、小さいだと、なんか、あの、こことここは繋いでるんですね。 あとは wi が車輪 i の大きさとあなん、すみません、車輪 i の場所ですよね。で、sy が車輪 i の大きさとなります。で、適応度関数が車が走った距離です。長い方が集団に残ります。突然変異と交差が、あと、まあ、突然変異が<咳>あ、交差は前と一緒に、あの、時数配列の一部を入れ替えること。で、 突然変異が実数配列の中では一つの実数を正規分布に従って変更する。これは重要ですよね。なんか、あの、高度化によっては突然変異と交差が変わりますので、あの、イデンテアルゴリスムを研究するときにはこれをよく考えて、あの、まあ、数学とか科学で、あと、決めないといけないところでとなります。はい。前のシミュレーションが、まあ、すごい面白いと思いますが、まあ、実際に、実世界に、 どんなと こ, ところで遺伝的アオゴリスムを使われるのか。ちょっと応用例をいくつか紹介したいと思います。遺伝的アオゴリスムが、えー、と最適化問題に適用されている。最適化問題か何かというと、あの何の問題を解くために、なんかそのパラメータとかを最適化する問題となります。まあ、例えば、えーと、部品設計に遺伝的アオゴリスムがと優れています。 遺伝的なアゴリスムを利用として人間を想像がせきできない、できない、クリエイティビティな設計を作り出すこと。右の例がよく日本に出てくるの N700 の新幹線の先頭の形。あのこの先頭の形が、えっと、遺伝的アゴリスムで、えっと、最適化されました。で, す、ねで、左の方が、えっとね、NASA が人工衛星でのアンテナです。 このアンテナ、アンテナっていうとなんかこの形って考えられないですよね。アンテナがまっすぐでなんかちょっと右左でカットするんですけど、これはちょっとタコみたいな形なんですが、このタコみたいなアンテナの形はあの進化計算、えっと入れてきゃゴリスムで成形されました。 これはまあ一番最、ビデオの一番最初に見せた、なんか、海にある変な動物の形にちょっと似てるんじゃないかと思いますが、あのこれはなんか進化計算の魅力的なところです。人間がよく考えられない、えっと、その、変わった最適解を見つかることができます。では、えっと、ここは第2部の終わりでした。このビデオでは、遺伝的アルゴリスム を紹介しました。遺伝的なオゴリスムとは進化、進化論のアイディアを用いた汎用的な問題を解決するための計算方法。まあ、アオゴリスムっていう言葉ですね。プログラムって理解すればいいと思います。遺伝的なオゴリスムの主な部分が、遺伝子コード化ですね。と、適応度関数と選択。あとは、突然変異と交差。 ですね、でこのビデオでは、遺伝的なオゴリスムの例を2つ紹介しました、まあ。簡単な廊下の電気をつける例と、エヴォカーズの例を紹介しました。応用例としては、クリエイティブな 部, と部品設計の最適化を紹介しました。では、次のビデオでは、あとまあ、ああと進化計算における他のあと面白い研究をいくつか紹介します。ぜひ、お楽しみにしてください。